教授はここで何をやってるんだネット君からディメンショナルエリアの要請があったと連絡が取いたエンザ君もすぐに向かってくれ分かりましたこれはまだか信じられないけど間違いないよデータと照合したじゃあこれはやっぱり 電脳獣なんでここに電脳獣がゼロの正体見てネットくんあのパイプはあれ電脳植物が集めたエネルギーだよ<笑>そうかこれが超電脳獣の復活が教授の目的だったのか<笑>その通りだネットセーバー 俺様は偉大なるドクター・ワイリー様の志を引き継ぎこの世界に恐怖と混乱をもたらすのだそのためには超電脳銃グレーザーの力が不可欠やっとここまで再生させたのだ邪魔はさせんまだ完全に再生が終わってないみたいだよもし復活したらそんなこと絶対させるもんか中華ウェルフ バルカンサルチッツマイドブレード<笑><笑>無駄だ無駄<笑>いくらでもデリートするがい代わりのウイルスなんぞいくらでもいる。 さて、いつつまでもつかな何をしているゼロお前も行けどうした俺様の命令が聞けないのか様を作ってやった俺様の命令を待て来たか もう一人のネットセーバーこんなところに基地があったのかネット聞こえるかどこにいるエンザ教授の目的がわかったあ<笑>いつは電脳獣をよみがえらせるつもりだなんだ俺れは電脳獣の復活を食い止めるエンザは教授を探してくれこの基地のどこかにいるはずだわかったエンザ様 はうわ残像だと エンザン 様, エンザン様大丈夫かブルースエンザン様こそ大丈夫だエエンザン様大丈夫だいくらでもデリートするがいい仮のウイルスなんぞいくらでもいる 助かるムどう それであのマシンを動かしているのかどうやったら止まるんだえっと…えっと…まあいいや、適当に押せば止まるだろう。ルトゴンや、やばいおお何をする俺様のグレーザーにまだ再生は不完全 今、目覚めさせるわけには い, かないあらどうなってるんだこっちの接続を切られたんだ別の場所で教授がコントロールしているんだよ<笑>教授にしかこのマシンは止められないのかよそれならバトルッスプレッドガン 俺様のウイルスはスは俺様の道具俺様の役に立たんでどうする何 知ったのかゼロ<笑>ゼロこいつらを倒せお俺はゼロは喋った何をやっているんだゼロ俺様の命令が聞けないのか俺はどうしたゼロ お前は俺様が作った最高の道具道具は黙って俺様の言いなりになっていればいいんだ俺はお前の道具ではないな、なんだと思う。俺は俺の意思で動くお前の道具ではないあははは、意<笑>思<笑>、意思だと貴様ウイルスの分際で意思を持ったというのか何、ナビではないのか そうだ。俺はゼロ。ゼロウイルス。ウイルスだったのかおいゼロゼロ<笑>逃げ場はないぞ、教授観念するんだな<笑><笑>再生マシンが こうなったら再生が完了していないが仕方あるまい目覚めよグリーザー超電脳銃が<笑><笑> クソ